いで僕も元気をたたたくさんいただきました次の演武は桐院学園小学校黒金の皆さんです準備の間簡単にチーム PR をご紹介します横浜にある私立桐院学園小学校のソーランチームです踊りが大好きな56年生の希望者が集まって結成されました桐院ソーランは22年目ですが郊外に出ての活動は6年目です 応援よろしくお願いしますというコメントをいただいております。チームを代表して瀬山恭平さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。瀬山さん意気込みをお願いします。ありがとうございます。えっ、ー、と本日演舞させていただくのは3回目となります。えっ、ー、と先ほど NHK 前のストリートで踊らさせていただいた時にはあの海沿道からのですね応援が本当に大きくて。 子供たちその沿道のもとにすごくエネルギーをもらったというふうに言っていましたなのであの3回目の演舞も引き続き子どもたち精いっぱい踊れますので大きな応援で応えていただければと思いますよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備をお願いしますそれでは えー、本日最後の演武子どもたちここまで、えー、演武館の中でもさらに演武に磨きをかけてまいりました、えー、本日の締めを本日の本チームの締めを、えー、しっかりと踊らさせていただきます、えー、よろしくお願いしますさあ大森君みんな準備はいいかさあ元気よく行こうぜ桐蔭学園小学校黒金 2022早め 力強く ありがとうございました